ほ、yeah. う、oh. I'm g o n a show you 「まないばやしとおる ありがとうございました。それでは演舞曲最後になります。北海道よさこい総論のテーマさん。